みなさんこんにちはヒろくらですチャンネル登録してねねレッツゴー深く掘っていこうと思うどんどん掘るからねアハハ やばい、やばい。やばい、全ロスしちゃった。急いで、急いで、急いで。またホルの再開するね。今度は全ロスしたくないなー。頑張るぞい。 それでは、ブランチマイニングを、やっていこうと思うんだが、もっと深く掘らないといけないんだ。高さはマイナス54がおすすめ。なんだよね。ダイヤモンドが手に入るのだ。そうそう、白黒はトラックタワーが作りたいんだ。みんなはどんなトラックタワーを作ってるかなコメント欄で募集しています。 あははおダイヤモンドかホルゾイやっとダイヤモンドだマジスターダイヤモンドミッション達成したよやったねおいやー すやすや眠れるね。みんなはどんな夢を見てるのかなコメント欄で書いてね。よろしくお願いします。ダイヤモンド発見。たくさん掘れるね。めっちゃあるやん。美味しすぎるよ。金発見神回だな。 の い, い, こといいね。 今回はここまでチャンネル登録してねまた会おうくまみー